今日の話題は2世代進化した2列目のロングスライドについての話題でお伝えしますその前に前回の補足として2列目の広さ2列目3列目の広さがいま一つわからないということがありました今回は膝周りに統一して2列目3列目をもう一度比較してみようということでお伝えし ま, すまず2列目の広さを比較していこうと思います でもう一度、今度は膝のまず運転席のシートを完全に後ろに寄せます。745ミリがどうなのかということを745ミリって実際どこなのということなんですがちょうどここのレールのところ こ, のこれざっくりなんですけど今これレールのこレールの。 ハードプラの手前のところで740、なのでレール自体で多分745になると思うんですけれど、ちょうどこちらのシートの下側のハードプラのところ、幅、これが745になります、大体。で、ステッパーゴンも測ったんですけど、610人だったとまあいうことで、実際人間はここに座るわけではなくて、ここのところで広さを感じるので、ここを測る必要がある。 ちなみに今はシートを畳んでいるので完全に後ろに持っていきますんで、完全に後ろに今こう持っていった状態。この状態で何ミリあるかを測っていきたいと思います。で、このロングスライド、745ミリロングスライドすると言われているトヨタのこの膝元、膝のクリアランスが570になります。はい。 でこの状態で座ってみると、このように私のつま先が少し当たるぐらいになります。でつま先をこのような形で立てるとまあ当たらないと言った広さ、これがロングスライド 745mm ということになります。ここで言えるのは、ステップアゴンは 865mm ありました今回、このステッパーゴン、膝周り測ってみると、595ミリということなので、さっき測った570ミリなので、25ミリ、約3センチ差しか実際にはないと、まあ、いうことになります。はい、で、次に、ステッパーゴンと同じ 610mm にした時、まあ、要するに膝周回りでいうと 340mm にした時に3列目の膝周回りがどのぐらいかっていうのを今度見ていこうと思います。 ちょうど今これがステッパーゴンの中央寄せしてない状態で一番後ろの状態でのクリアランスになるんですけれども大体これが340ということになります。でこれで後ろがどれだけクリアランスがあるかっていうのを見てみたいと思います。 はい、ってことで今ちょうど3列目のシートをこのように開いたんですがやっぱり結論としては変わらなくて3列目に関してはやはりステッパンの方が全然広いですでサイズを測ると足元の膝ま周りのサイズ自体はえ12センチ、まあ、約13センチぐらいになります非常に狭い 座れないことはないんですけど、かなり狭いです。でまあでも、大人でも座れるんですけれど、全くクリアランスがない状態になります。でステッパーンの場合は、テロップ貼っとくんですけれども、実際のクリアランスはテロップ貼っとくんですけれども、人間の大人の拳が2個半ぐらい入るんで、もう全然広さとしては、 ステッパーゴンのやはり3列目の方が広いとまいう結論になります。はい。最後に中央スライドよりも進化している理由についてお伝えしたいと思います。私も今回この新型のボックスに関しては中央スライドができない左右にもスライドができないということに初めて聞いた時はあちょっと 残念だなって思ったんですけど、実は非常に進化しているということになります。じゃあ、何が進化しているということになるわけなんですけれども、まず、今、これがステッパー号の中央寄りに寄せてない状態でのクリアランスというふうにお話ししました。で、さらに、これを何も中央寄せしなくても、さらに後ろまで寄せることができます。でこののままの状態ですと 3列目に当たってしまうんで3列目をこのような形でさらにそのまま後ろに。 寄せることができると。それによって、先ほど言いましたけど、ステッパーゴンの膝周りの500、595ミリに対して25ミリ狭いんですけれども、まあ、わずか3センチで、3センチの広さを確保しているということが、まず大きなポイントになります。で、それだけだと当然納得しないと思うので、もう一つあるのが、こうです。 このセンターテーブルが使えるということになります。で使わないのであれば、これ自体は、このように格納することもできるんで、ウォークスルーとして使うこともできると。で、コメントいただいた、カタログに185って書いてあるんですけれども、そこはどこの寸法かということなんですが、 この実際測ると、このセンターテーブルの厚みを考慮すると170シート間の幅で見るとだいたい200250ぐらいだ い, いあります240250ぐらいでフレームの幅だけで見ると。 230ありますんで、まあ、非常に広いということです。なので、このようにスライド、ロングスライド、ショートスライドでもロングスライドでも、このセンターテーブルが使えなくなるということがないというところに、大きなメリットがあり、進化になっているところ、このように見ていただくとわかるんですけども、前でも後ろでも、このような形で、 センターテーブルが使えるということです。で、従来の車に関しては、横に寄せちゃうと、当然、ここがベンチシートっぽくなってしまうんで、何も置けるところがなくなる。で、後ろに寄せすぎちゃうと、大体ここにカップホルダーがついているんですけれども、カップホルダーの距離が遠くなってしまう。せっかく、 後ろにスライドさせてリラックスして乗ってるんだけれども、物を取るときは結構大変だったりします。このように、まあ、このようにロングスライドをしてるわけなんですけど。ここに。物が。ある。ものを置いたり、本を置いたり。飲み物を置いたり。で、このように充電できたり。するのと。従来だと、これがない。 従来の中央寄せだと、これがない状態になると、物を置くところがないんですよ、ここしかない、もしくは、まあ、ここのテーブルでもいいと思うんですけど、まあ、ノアボクシーの場合も、ここはオプションでテーブルが付けられるんですけど、まあ、このように、今度リクライニングしたとき、リクライニングして座っているときに、 まあ、どこの方がが利便性がどっちの方が利便性が高いかということです。ここで取るか、この中央のセンターテーブルで取るか、だからここだったらもう普通に手が届く、こっちだと、一旦よっこらせってやらないと手が届かない、まあ、ここもそうです。この違いをどのように考えるかと、まあ、いうことになるわけです。 でも、ノアボクシーに関しては、ここに、ロングスライドでもここに、ものが置けるようになっているんで、非常に進化したノアボクシー自体も、もともとは、中央寄せのシートになってたわけなんですけれども、あえて今回はそれを廃止して、センターテーブルが使えて、なおかつ、570mm という、 膝周りの壮大なクリアランスを確保しているんで、2世代進んだ居住空間があると、まあ、いうことで、非常に進化したなとい う,、まあ、いう話を今回したいということで、まあ、改めてさせていただいたということになります。はい。ってことで、まあ、結論としては、2列目は 25mm ステップアゴンよりは狭くなってるんだけれども、でも、この ロングスライドしてもセンターテーブルが使えて利便性が高いということです。で、もう一つは610ミリ。中央寄せをしない状態での610ミに合わせたときに3列目の居住空間はどうかというと、やはりステップアゴンのが広かったということになります。はい。ってことで、今回は新型のノアボクシー。今回はボクシーですけれども、こちらのお車をお借りして、車内の